デビルベータごときにクリスモンドを渡さんいざ いきなり反省するなよごめんですあボーダーランド星です噂では聞いていたけど綺麗な星だなあなんだあれは宇宙海賊デビルベーガーだスピードを上げろラジャー<音声> こちらビーダコップ船を停止しなさい免許証を拝見何言ってんだよ相手は宇宙大賊だぞ<音声>まずい助けるんだ了解です 意識を失っているだけだよ一体この子は話は気が付いてから聞くことにしてひとまずこのボーダー性を探索しようア<音声>ボウはい 玉サッカーの玉ボーリングの玉野球の玉お玉に玉ねぎカカカカカカ玉がおまけわしが欲しいのはこれがクリスモンドこの玉を十二個手に入れたものは世界のいや この宇宙を支配できるのだユケイ、アクマント、ドクランディ、ゲストラ残る十一個のクリスモンドを何としても手に入れるのだはいへーへー おりますリリーーキャリバーそうその剣はこのクリスタルの玉クリスモンドが連なってできておりそれは長いこと我が国に伝わる黄金の像の中に隠されていましたでもその玉を狙ってデビルベイダーが<笑><笑> おそらく爆発は、父上があらかじめ仕掛けておいたものだと思います。そして、弾は次元を超えた彼方へ、消え去ってしまいました。よしまずデビルベイダーをやっつけて、王様を助け出そう無理です第一、お父様がデビルベイダーに捕らえられているかどうかもわからないのですああ、こうなったら、クリスモンド全部見つけるのが先ですね。うん、そうすれば、王様も見つかるかもしれないはい 私も、お父様のために、お手伝いいたしますあ。ああ。なんでコウモリロンが光ってるんださ、はあ。もしかして、次元を飛び越えてしまったクリスモンドのパワーの影響かもしれません。あ？クリスモンドには強いパワーが秘められています。あのコウモリロンの祖先が、そのパワーの影響を受けたために光っているのかも。 コウモリ論といえば吸血鬼。僕も本で読んだことがあるです。もうん、ビーダ歴1790年、トラン時代のシルバニア国の話だ。ひょっとしたら、お父様はその時代に…<笑>よし、ビードルフィンで、トラン時代にタイムトラベルだえこの宇宙船、タイムトラベルができるのですかもちろん、ビーダコップの船ですから。 我风 ついたで、ギスもう、あんまり揺らさないでよね。メイクが崩れちゃったじゃない。<笑>なんだか薄気味の悪い国で、マント。えー、<笑><笑>現れたで、ギスだん。<笑><笑>も、あたしの目が本物みたいでしょ<笑>紛らわしいことするでない、マントだって、まずは姫の持ってるタマちゃんをいただくのが先決でしょ 吸血鬼に化けて、玉をよこさなければ血吸うぞってか、お、すごい作戦でしょあたしってなんて頭がいいのかしらあ、<笑>面白い。でも本物の吸血鬼が現れたらどうするその時は、吸血鬼は私の美貌の魔術でたぶらかすのよ。たぶらかすクラス、ププピドお、あっちに城があるで、マント。行くでげ、ゲス。 もう冗談の通じない男なんて嫌い。いや。待って早く走れないんだ。 後ろで、マントうねでちょっとあれを見るでゲ、ゲイス間違いないで、マントここはドラキュラの城で、マントどうするんでゲ、ゲイス大丈夫よいざとなったらこれで追っ払ってやるからやっぱっぱっ ぱ, っぱん悲鳴を待つにはちょうどいいわね何してんのよ早く隠れるのよはいでもやな予感がするんで、ゲイスよ <笑>《そんななぜ今すぐお父様を探しに行かないのですか?》ここは吸血鬼の国なんだよ夜は危険すぎる探索は明日からにしようわかりました仕方ありません。 いつまで入ってるでマット、はらすいた敵です、うん。静かに作戦成功よほら姫の足音が。い随分品のない足音でゲスね。う, ん、う行くわよ。んちらあらん。うん、あんた誰？ あっわたし、ね、の血って添加物が多いのよ。 お俺の血にも防腐剤がわしの血もし気うがそうだわあたしたちよりもずっとおいしい血があるわよなにいピチピチギャルをお土産に持ってきたのよニンニンピチピチギャル、えー、そういえば久しく若い女の血を捨てないもんなうんまかせてよあたしたちにやっぱったたたッ シロボンなんだよせっかくいい夢見てたのに今トイレに行って気づいたんですが赤ボ姫がいないですえこれ忘れてたみたいです赤ボ姫お父様、私が必ず助けに参りますあら<笑> えー、ただいま、極端に血液が不足してるんです。ご協力をお願い、デマント。<笑>あら、ちょっとそこ行くお嬢ちゃん、寄ってかなあ、あなた方、この夜中に一体何をしてるのですか血が不足しちゃってんのよ。協力してくれない、お嬢ちゃん。あの、その代わりと言ってはなんですが、私も人を探しています。相談に乗ってくださいますかいいデマント。ささ、一緒に車の中にどうぞデマント。 一体どこへ行くのですか血を欲しがってる人がいるのよそれもピチピチのねこの人たちどこかであの時の3人あれドキッキ何すんだよ急ブレーキは危ねてきすイメは捕まえたでマントドラコードの約束なんて守ることないマント あら、考えたら損ね。あ、そうでけす。なら、早いとこずらかっちゃいましょうよ。決まりで待った。んああ赤本姫が逃げたってけっすいやがさねでけすよなあな わたかりました私の血がほしいならいくらでもさしあげます。 ボダをここおらんわい、えー<笑>うわー ののドラキュラキお食事を邪魔するとはクリスモンドのパワーでやっつけてやる ちょっとかっこいい助け方ないのかよこんな都合よくいかないですおー赤毛姫大丈夫かいお父様はこの時代にはいなかったのですあのこれお父様<ス> しいでリーダーコック ちょっと誰に向かって行ってんのよ出番よ悪魔ントおうメットインなんちってああれはデビルアーマーです我が相手デビルブライサーの威力を見せてやるぞマントチョオン こっち変形だ行くぞこれ、変形なんかできませんけど…あら…行<笑>くぞ、ファイアーチャー<音声>何ですか、あれはきっと、クリスボンドのパワーを悪用して作ったんだわ<音声><音声> うわぁどうなってるんだやっぱパッパッパ。ぱーん待ちに待った世紀の大戦を衛星中継にてここ田舎村よりお送りいたしますゲストラーさんどうなりますでしょうねそうっすね勝つほが負けないんじゃないんでしょうかですなるほど負ける方が強くないということですねそうです やった これは思いもかけない展開になりました嫌な予感がするんです ここってもしかして天国 心配いらんんちゃとと元の世界に戻ってきとるぞなんでグライボン博士がここにお前たちが頼りないんで連邦がわしを応援によこしたんじゃていいみあのー、ああこちらはボーダーランド国の赤ボン姫ですあらま噂うには聞いていたがこりゃ美形じゃあ電話番号教えてちよ私にも許容範囲というものがかあもう振られたかあまあいいあれを見てみ いつの間に…基地ごと飛んできたんじゃよそれよりどこへ行っとったんじゃそれが、その…うん。なるほど、事情は分かった残るクリスモンドは10個ということじゃなよし、これからは命がけの戦いになるぞみんな神経を研ぎ澄まし、危機感を絶えず失うなよそ<笑>ういうことじゃ…<笑> なぜこそ緊張感のかけらもないんだから。いやわしゃ緊張すると眠くなる性格なんだよ。な<笑>あの人たちで本当に大丈夫かしら？あの黒いか。ひょっとしたら私の白馬の王子様。それにしては真っ黒でしたけど。 怒っているのかもしれないよし、ビーラトップ出動だああ、お前たちはデビル三重心恐竜論の赤ちゃんを取り上げて一体何をしようって言うんだ次回、爆大伝ビクトリー発信、ジークホワイターみんくれよな